Radio. こんにちは Dialogue for People フォトジャーナリストの佐藤慶です、えー、今日は僕がこの数年関心を持って勉強しているグリーフケアというものについて少しお話ししたいと思います、えー、グリーフケアなかなか聞き慣れない言葉かもしれません、えー、グリーフというのはですね日本語に訳すと悲嘆 と訳されることが多いです、えー。悲しみに嘆くで悲嘆と読むわけですけれども、こう言われてもなかなかちょっと伝わらないかもしれません。えー、僕なりの理解にはなってしまうんですけれど、えー、このグリーフというのは何か大切なものや人、自分の一部だと思えるものを喪失してしまった時の痛み、苦しみ、虚無感などのことを指すのだと思います。 そうした目に見えない心の傷、ぽっかり開いた穴のようなものを抱えていると、どうしても日常そのものが息苦しくなってしまいますよね。時に何もやる気が出なかったり、未来に対して漠然とした不安を抱いてしまったり、様々な影響が心だけではなく体にも及んでいきます。そうした痛み、苦しみとどう向き合っていくのか、そういったことを考え実践していくのがグリーフケアになります。 えー、現在僕はとある専門機関でグリーフケアについて学んでいるんですけれども、えー、その中でとても印象に残っている、大事にしている言葉があります。それは、癒された人が癒す人であるという言葉なんですね。えー、苦しみ、痛み、 そういったもののケアというと、どこかこう、外から癒してもらうという受動的なケアを思い浮かべる方もいるかもしれませんが、実際に様々な人々とグリーフについての勉強や実践を深めていくと、実はそうした痛み、苦しみを癒していくのは自分自身なんじゃないのかな、ということに気づいていくようになります。 もちろんこれも僕の一面的なグリーフケアの理解でしかないので、そうした一つの見方として聞いていただけたらとは思うんですけれども、そういうふうに思うようになったのは、単にグリーフケアの勉強をしてきたからというだけではなくて、僕自身の経験も大きいのではないのかなと思います。僕の人生を振り返ってみると、 幼い頃から繰り返し死別を経験してきてるんですね。えー、一番初めに死というものを、えー、自分自身で認識したのは、小学校低学年の頃、弟が小児がんで亡くなった時初めて、人は死んだらどうなるのだろうと思ったことを覚えています。 えー、その後、姉が亡くなった時には、えー、いずれ人は死ぬのになぜ生きるのだろうと、えー、心のどこかにずっしりと重たい石のようなものを抱えるようになっていきました。 えー、その後、東日本大震災などで、えー、母や父を亡くし、えー、親しい友人たちが亡くなるたびにですね、少しずつ、少しずつ、こう、心がギュッと閉じていくのを感じました。えー、このように心が閉じていくというのはですね、もしかしたら防衛本能のようなものなのかもしれません。えー、あまりにも生きることを感じることが辛くて、えー、もうそんな痛み、苦しみなどいらないと心を閉ざしていってしまうんですね。えー 本当に物理的、肉体的に胸の中心の胸骨付近がぎゅっと固まっていくのを感じていました。えー、こうしてどんどん息苦しくなり、えー、上を向けない重苦しさが心身にのしかかるようになっていきます。 こうした心を閉ざすという行為はですね、これ以上痛みや苦しみというものを感じないための手段だったのだとは思いますが、こうして感覚を遮断していくと確かに、えー、辛いこと苦しいことを感じなくはなるんですけれども、それと同時に喜びとか感動といったものも遮断してしまう。感じなくなってしまうんですね。 えー、そんな苦しい時期がしばらく続いていたんですけれど、本当にありがたいことに、僕を支えてくれる人たちが周囲にいて、明日も生きてみようかなと、ほんの小さな、そうしたエネルギーを積み重ねて日々を生きていくことができました。えー、無味乾燥な砂漠のようになってしまった心の中に、そうした人々の優しさとか、明日に向けての小さな小さな希望とも呼べないほどの、何か、 自分の支えとなってくるエネルギーのようなものがですね、一滴一滴目には映らない速度で染み込んでいったのだと思います。えー、僕はもともと岩手の、えー、田舎の生まれで自然と触れたり、絵を描いたり、視野物語を作ったり、そうやってのんびりと過ごすことが好きでした。 え、世話しない社会の中にいると、そうした時間は無駄な時間として、どんどん隅に追いやられてしまいますけれど、本当は自分自身の奥底にいる、本当の自分自身の栄養素としては、そういった時間が欠かせないものだったのではないのかなと、今では思います。 えー、そうして自然と触れたりですね、たわいもない創作活動に没頭していくことで、えー、季節の移り変わりを心身で感じるとともに、少しずつ自分でもわかるぐらい生命力が戻ってきていることを感じるようになりました。僕の著書に幸せの牛乳という岩手の落農家の中原正さんを主人公にした児童書があるんですけれど、その中原さんがある日、こんなことを言っていたんですね。 ここはものすごい豪雪地帯だからね。毎年本当に多くの雪が降る。それは過酷な環境のように思えるけれど、実は雪っていうのは大地の布団でもあるんだよ。例えば、雨が降っても大地に水分が供給されるけれど、そのほとんどは表面を流れるだけで地下深くまでは染み込まない。ところがね、雪は違うんだ。雪って表面と地面に接している側と、 どっちから溶けるか知ってる大地と触れている側から地熱で少しずつ溶けていくんだよ。太陽の光なんか届かないのに、じわじわ、じわじわ、大地に水分を染み渡らせる。冬っていうのは、決して命のない季節なんかではなくて、実は目に見えないところで命を育んでいる季節なんだ。 その言葉を聞いてですね、えー、僕は人間の心ももしかしたら同じように四季が巡っていくものなのではないのかなと感じるようになりました、えー。心の冬のような季節、何もかもが辛く苦しいように思える時期というのは、実は春に芽吹く命を育むための冬のような季節なのかもしれません。えー、雪の積もった山と同じく表面的には、 命一つないもの等な世界に思えますが、えー、その奥底ではじわりじわりと生命力が育まれていっているのかもしれません、えー。そうした経験から徐々に少しずつ胸のしこりが緩み、また僕の世界にも色彩と喜びが戻ってきました。で、そうして心が緩んでいくとですね、もちろんそれと同時に過去のグリーフに起因する痛みや苦しみというものをも感じるようになります。ところが、 こうして季節が一巡した後の僕にとってはですね、その痛みというのはすでに自分の一部になっているものでもあるんですね。えー、無理にその苦しみ、痛みを排除しようとするのではなく、少しずつ丁寧に、春の雪解けのようにそうした痛みを感じていく。その少しずつの変化がいつの間にか僕を癒していきました。癒された人が癒す人であるとは一体どういう言葉でしょうか僕は、 どんな人間にもその奥底に、えー、外の世界の季節の循環にも劣らない生命力を抱えているのだと思っています。そういった生命力を自分自身で実感し知ることで、傷ついた誰かに大丈夫だよと声や思いを投げかけられること、それがこの言葉の意味するところではないのかなと僕は考えています。 えー、まだまだ歩み始めたグリーフケアの道ですが今後もいろいろと勉強学びを続けていきたいと思っています、えー、少し長くなってしまいましたが最後までお聞きくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております